というテーマだけではなく盛りだくさんのポップカルチャーフェスバレスタード盛りだくさんって一体何やねん」というその他の部分も皆さんにご紹介してまいりたいと思いますさあ主な内容をここで説明させていただくのに司会の私けいちゃんだけでは頼りがないということで。 もっと頼りがないキュートなお二人を呼んでみたいと思いますよ、えー、ここで私けいちゃんのお手伝いをいただくキュートでいまいち燃えない青いお嬢様たちをご紹介しましょう、えー、ラジオ関西の「いまいち燃えないラジオでも毎週共演させていただいておりますどうぞー、はい<笑> に登場ししていたた。だきましたではマイクを持っていただきまして先ほど、えー、オミットとオルファムと写真撮影をしていたときに、えー、皆様のカメラにいい写真が収まったかもしれませんがまだ声は聞いてないですよね、えー。まずは自己紹介からお願いしましょうお願いします 意地悪だと思います。<笑>さあ、よろしいですか？皆さん、今日はいろんなことが起きますよ。さあ、八百屋第2。まは自己紹介お願いします。はい、初代マモア隊の香りです。知ってる人もありがとうございます。<笑>初めまして。の方も鶴瓶さんでおなじみの香りです。お願いします。<笑>お願いします。 はじめまして、えっと二代目今萌えの静香です。はじめまして。はい、照れるなということで。で、ゆ今がですね、えっと今井隊の、えー、カオリンと静香ちゃんに登場していただいてますが、静香ちゃんは皆様の前に登場するのが初めて。 まね、今もえちゃんのこういったレイヤーの女の子と会ったことがある子もいるかもしれませんが今覚え隊のしずかちゃん第2期メンバーということで今回初めてステージに登場そして初めて「しずかジョーン!」と言われて、えー、照れて言葉が出ないという、えー、この初々んんしさを皆様の心にとどめていただきたいこれが不思議と、ね、半年後になるとね、ようしゃべったりするんですよ9月の2728新永田に来てみてください 彼女がどれだけ喋ることか<笑>、えー、好きな食べ物はとか研究したりすると思いますのでね。<笑>えー、ぜひ、えー、かおりんとしずかちゃんのこうう成長日記みたいなところも楽しみながらドカルチャーフェスティバル応援していただきたいと思いますそれではですね<笑>もう喋ってなくてもずっとカメラが2人を狙っているんですけども。 そんな2人がずっと立ってるだけではね撮った写真どれ見ても何の写真か分からなくなりますので少し動きをつけていきたいと思いますよ、えー、2人にはちょっとパネルを持っていただく、えー、お仕事をお願いしようと思いまして神戸ポップカルチャーフェスティバル、えード 3, 3回目の開催はますますパワーアップということです どんなイベントなのか今まもえ隊のお二人に手伝っていただきながらご紹介したいと思います、えー、ここでかおりんとしずかちゃんに順番にポップカルチャーフェスティバル 3rd のキーワードとなる文言が書かれたボードを皆さんにお見せします、えー、そのボードに書かれた言葉ワードをヒントにどんなポップカルチャーなのかな なんで、ちょっと考えながら、えー、今村大に答えを教えてもらう、えー、そんな流れをとっていきたいと思いますのでかおり静しずかちゃん大丈夫ですか、はい、しずかちゃんの目がうるうるっとしてる気がしてね、なんかキュンキュンしちゃいますけど、ね、<笑>はい、頑張ってます。<笑> 緊張しているしずかちゃんよりも第1期先輩ということでまずはカおりんにボードを上げていただきましょうお願いいたしますじゃローカルヒーロー大集合神戸ジャスティスそして神戸ヒーローサミット開催イエーイ拍手はここでしたできないかもしれないぞ<笑>、はい、<笑>えっとよろしいですか<笑> いち燃えないラジオというラジオがですねラジオ関西さんで日曜日の夜深い時間11時30分から12時までお届けしているんですけどもカオリンはその中でですね「ポップカル情報局」というコーナー大変重要なコーナーを担当しているんです、えー、その時にあまりにカタカナが読めないということでですね、えー、私の中では「カオリンロボット」という勝手なあだ名が付いているんですがまさか イベント会場でもロボット化するとは思ってなかったんですが、えー、私がもう一度ご紹介しましょう、えー、じゃんローカルヒーロー大集合神戸ジャスティスそして神戸ヒーローサミット開催ということなんですねさあこの辺りなんですけれども、えー、実は先ほど、えー、登場しました、えー、ヒーロー覚えていますか はい、オミットオミットとかもね、神戸芸術工科大学の学生さんたちが作っているんですけれども現在全国各地にさまざまなご当地ヒーローが存在します、えー、開催9月27日28日の2日間にわたりなんと25組以上の全国を中心に活躍するローカルヒーローが別人の町新名方に大集結します えー、1日目の27日は神戸ジャスティス、えー、六軒道商店街という新名田の商店街がローカルヒーローのテーマーパークに大変身いたします、えー、ヒーローヒーローヒーローヒーロー時々今もえみたいなね、えー、感じになると思いますけれども、えー、そして2日目の28日は神戸ヒーローサミットと題しまして鉄人広場 そして旧双葉小学校という昔小学校だった校舎を利用しました地域人材支援センターの校舎で先ほどのようなかっこいいヒーローショーが展開されます。香、えー、りに説明これでよろしかったですか？はい完璧です。完璧です。やったーあ香りから完璧もらったよ。というわけでですね。さあ続きまして静かちゃん初仕事。 できるでしょうか。噛まないようにと毎回拾わないところで言っております。それではお願いします。ザンカミヤアトークショーヒーローを叫ぶ実践教室開催。イエイイエイ。<笑>本来カミヤアキラさんへの拍手のはずがしずかちゃんの働きプリエの拍手でしたね。今回議会議事は<笑>そらそうやそらそうですご苦労さまでございます。 二つ目<笑>はいしず、えー、ちゃんの初仕事はじゃあ神谷明トークショーヒーロー雄たけび実践教室が開催神谷明さんといえば も, もちろん皆さんおなじみですよねキングマンそうそして北斗の拳、えー、シティーハンターいっぱい出てきますけどもね私はもうシティーハンターをやってもらうとも腰が砕けそうになりますが、えー、そんな有名声優神谷 ヒーローロアニメの代表作で声優を務めたアニメーションコーナー実行委員長の神谷明氏によるヒーローをテーマとした体験型トークショーを開催します分かりやすく言うとですねお集まりいただいている全員で「あたたたたたた!」とか言うっていうことですね<笑>はいあの子供の時にテレビを見ながらテンション上がっていたあのワードを本物の声とともに 発成の仕方を詳しく教えてもらいながら、みんなでおたけびをあげるという、えー、なんとも平和で明るいイベントを予定しております。さあ、ではどんどん行きましょうかね<笑>、えー。自分の手番じゃないときはいい笑顔なんですけどね<笑>、えー。パネルを持って読むだけですが、もっと行きましょう。続いては、今までリンお願いします。 よろしくお願いしますカ<笑>も頑張ってますじゃんラジオ関西青春ラジメニア3時間の公開生放送が決定いたしましたアニソン番組の金字塔ラジオ関西の青春ラジメニア企画制作によるスペシャル番組をえ番組のゲストにはイベントのテーマであるヒーローヒーローものといえばのこの方 これ発表しちゃっていいですかね、えー、声優の関智和さんをこの公開生放送ではお迎えしてお届けする予定となっています、えー、この公開生放送非常に人気を予想されます参加方法などに関しては「青春ラジメニア」の番組の中で随時発表してまいりますので。 皆さんいつも通り青春ラジュメニューの番組のチェックをよろしくお願いいたします、えー、同時に番組企画のスペシャルイベントも開催します、えー、今日の発表はここまでなんですけれどもまだまだたくさんのイベントが、えー、9月の27日までに発表されると思います、えー、ラジオ関西青春ラジュメニュー」は番組の中で発表されるその内容お聞き逃しの内容にお願いいたします そそろ初々しいという文言が使えなくなってまいりましたよしずかちゃん頑張っていきましょう上がクリックリッと開いていますけどねさあ第2期いらないタイナーしずかちゃんそれでは発表をお願いいたしますじゃんコスプレアニソンイさん。鉄人前に大集結イエイ拍手イ<笑>なんだろうな だんだん緊張しているのがこちら側、お客さん側というような感じになってまいりましたけれども、コスプレ、アニソン、イタシャ、鉄人前に大集合ということで、大きな鉄人28号が語っております、鉄人広場のにぎわいがいま一度、特設ステージではアニソンバンドやシンガーの方、d j によるパフォーマンスが展開する予定。そして イタリ「痛い車」と書いて大好きなアニメのキャラクターなどのラッピングをした「イタシャそんな「イタシャがずらりと展示されたり「イタリアーン」じゃなくて「痛い車ね」ねいいですよいいと思います、えー、コミュニケーションを図っていきましょうさあ、えー「イタシャ展示」や「街全体に えー、コスプレイヤーの方たちが飛び出すフォトショットラリーなどポップなお楽しみ満載でお届けする予定です、えー、コスプレでぜひ参加するぞお祭り楽しむぞという方はネットでカタカナでコースメールカタカナでコースメール <笑>コスプレなののののコスメルと検索してくださいねえ新ネガで毎月1回コスプレイベントを開催しているコスメルこちらで検索していってきましたらポップカルチャーフェスティバルの参加方法なども分かるようになっていくと思いますさあ続きましてなん<笑>だろうな今まで見たら楽しそうですね<笑>とってもいいと思います 次はかおりんの番です。上手にできるかな頑張ってね。じゃあ、今萌えストリート登場いえい心大きな拍手今萌えストリートですよさあ、これまでは自分たち以外のイベントの紹介だったと思いますけれども、まさに今萌え隊のお二人が主役となる今萌えストリートが登場いたします。えー、ラジオ関西、私も、えー、おぼつか いまいち燃えないラジオの放送でますます元気でいまいちな神戸が誇るキャラクター「いまいち燃えない娘」をテーマに普段はお買い物でにぎわう商店街が今マエストリートに大変身いたしますいたしやステージグルメグッズに2人との撮影会などね<笑>様々な展開が行われます えー、ちなみにカオリンは去年ポップカルチャーフェスティバルに参加したときにこういった今越ストリートみたいなのでみんなとお写真とか撮ったんですよねいっぱい撮りましたいっぱい撮りました、はい、どうでした か, 楽しかった<笑> 今萌え隊のパワーによって商店街は本当にブルーに染まるという感じで非常に盛り上がってました、えー、今年はですね9月にはよくしゃべる子になっている予定のしずかちゃんも登場する予定ですのでえ皆さんコスプレをするもよしえこういった今もえ隊と写真を撮ったり街を歩くのもよいそんな楽しい今もえストリートえー2人からは多分ぜひ今もえストリートに遊びに来てくださいというねえそんなメッセージが伝わっていると思います さあ、まだまだありますよ。頑張っていきましょう。次はしずかちゃんの番です。さあ、しずかちゃん、よろしくお願いします。ザゃん神戸のニューヒーロー、ケミカル戦隊シューファイター誕生<笑><笑>って言ってますけど、イェイ拍手イイはい。ーー<笑>ケミカル ー, ウ ー, ウ ー, ウーな一緒に歌ってしまいましたけど 全国各地にヒーローが誕生しておりますけれどもなんと神戸にもこのポップカルチャーフェスティバルサードで登場する y o ヒーローがいるそうです神戸の地場産業靴工業の活性化を目指し誕生するオリジナルヒーローは未だ何の情報も表には出ていませんなぜならばまだできていないからです<笑> 全くできてないんじゃなくて、出せる段階じゃないということです、<笑>よろしいですか、はい、大丈夫です、着々と進んでいるんですが、まだですね、ヒーローというような状況ですが、確実にポップカルチャーフェスティバル 3rd では、えー、登場する予定となっていますので、えー、随時こちらの情報もアップされるかもしれません、お楽しみにお待ちください、神戸のニューヒーロー、ケミカルセンターシューファイター神戸ポップカルチャーフェスティバル 3rd で初めて皆さんの前に登場します。 続きまして、香里にお願いしましょう。マイクを持ち替えて、香里お願いします。じゃん！カレー好きにはたまらない。神戸カレーサミット同時開催。イエーイ！カレーサミット新しい<笑>今話題のえカレーの食べ比べイベント神戸カレーサミットがなんとポップカルチャーイスバルサードで同時開催されます。 さまざまなカレーのお店が登場しましてワンプレート500円で真ん中にご飯あと4種類好きなカレーを食べ比べることができるという楽しくてお得なイベント3人で行ったらですね、えー、12種類のカレーを食べることができると思います 分け合ったらですよ<笑>こうケイちゃんが「ごめん静香ちゃんこここれあかんわ」とか言うと11種類とかになるんですけどみんなで参加するとたくさんのカレーを食べることができるのでねそんなカレーサミットも同時開催ぜひお楽しみいただきましょうどうしようまだまだありますよじゃあ次行きましょうかさあ静香ちゃん行きましょうザ・オリジナルーツゲーム「危機一発」 君は会場手術から逃れられるか<笑>ブー<笑>、<笑>言えてません。<笑>あの、けんちゃんね、意地悪なんですよ。よし、静か。あかんでも、もう一回だけね、意地悪することによってまあとの優しさが楽しいみたいなね。静香ちゃん、もう一回頑張っていこう。さあ行ってみよう。 プか ら, 逃れられるかバッチリ拍手何<笑>のハラハラやねん何のハラハラやねん<笑>はい開凶手術中うちゃんと言い合わ、ね、改造手術ということで、えー、参加者の知恵と勇気だけが悪の組織の改造手術から身を守れるヒーローになるキーワードは町中に点在参加費用は嬉しい無料 参加しずかなと言って静香ちゃんが解凍手術って言いながらついてきてくれるわけではないですけれどもね、えー、ぜひぜひ皆さん参加していただきたいと思うので、してやって何だろう、ちょっとね静かそういうことはできないんですということなんですけれどもさあ、そんな楽しいイベント、まだまだ盛りだくさん、残りわずかかな、次はかおり頑張っていきましょう。はい。さあ、お願いします。 その他、ポップでカルチャーのイベント展示グッズ満載かおりんめっちゃざっくりしてますけどそれじゃんっ て, 言って言うほどなんですかねその他って書いてありますねまあ、えー、今回紹介しきれないさまざまなイベントがまだまだ盛りだくさんということでかおりん大事な役目でしたよその他大事ですさあさあここで 本日皆さんの前に初めて出てきていじわるまでされちゃったしずかちゃんに最後にビッグな特別展示会が開催される今回一番大事なパネルをかまずに読んでいただきましょう大事 ま, まさかの香りに「大事」言われてますけど大丈夫ですか さ, さあ行きましょう ドヤ顔っていいですね彼女のこのキャラクターがラジオでも花開くことでしょう、えー、そうなんですよろしいですか海洋堂といえばフィギュアファンならずともチョコエッグなどの食玩や超ハイクオリティなガチャポンで日本全国のおなじみあの海洋堂でございます海洋堂の展示会がなんと神戸は初登場でございます えー、素晴らしいスケールモデルや独創的な造形の美しさを皆様にはたっぷりとお楽しみいただく予定です今回のポップカルチャーフェスティバルズバリ目玉企画となっておりますので皆様ぜひぜひお楽しみにお待ちくださいというわけでポップカルチャーが大好きという方もいや今までそんなに思ってなかったなという方も 子供も大人もみんなで楽しめる神戸ポップカルチャーフェスティバルは9月の27日、28日、大きな鉄人28号のたつ神戸は新永田で開催されます。ありがとうございます。さあ、イベントの日はもちろん本日のイベントでまたカオリとしず。 皆さんが思っている以上に2人はどっと疲れておりますのでここで2人にはちょっと休憩の時間を取らせていただきましょうあはいそれではですね<笑>、えー、マイクはいらないんですかね皆さん司会のけいちゃんからとってもとっても<笑>、えー、素敵なお知らせお伝えしましょうカメラをお持ちの方 ご準備をされた方が良いかもしれません、えー、なお電池に残量余裕がある方動画の設定をした方が良いかもしれません